去年の9月脳死状態から回復したサイコさんの YouTube を見ました私は看護師として医療に携わっているためこの動画にすごい信じられないサイコさんを復活させたたけしさんにお会いしてみたいと思い TWF の会を訪ねましたそして初めてスカイプでセッションしていただきました その時は自分では体の不調を感じるところはありませんでしたがセッションが終わると肩の力がスーッと抜けて軽くなった感じがしました自分では肩が重い自覚はなかったのでセッションしていただいて初めて重かったんだと分かった感じでしたそして家に帰ると夫と普通に話ができたのです実は、 以前は一緒の空間にいることも苦しく感じて必要なこと以外は話をしていませんでした10年以上夫婦でいるとそうなることが普通だとさえ思っていましたスカイプセッションを何度かしていただく中で夫婦関係が良くなり家族の笑顔が増えていきました夫や息子の笑顔に触れ 私が今まで笑っていなかったんだと気づかされました。以前は自分の顔を鏡で見るのも苦しかったのですが、セッションをしていただくことで自然と笑顔が出るようになったことに驚きました。それからは日々笑顔でいることを心がけるようになりました。最初は引きつってしまうこともありましたが、 今では自分で自分の笑顔がいいなと思えるほど素敵なな自自然な笑顔と自分では思っています。体のことでは顔にたくさん出てきてしまった吹き出物や小さい頃に病気をした後遺症で発症した食道静脈瘤を良くしたいと思い2週間に1回くらいのペースで会議に参加してセッションを受けました。 日々のスカイプでもセッションをしていただきましたその度に何かを撮っていただいているようでした顔の皮膚のブツブツは日に日にきれいになり今ではキメも細かくなってきました食道静脈瘤は半年に一度胃カメラを行い定期検診で経過観察を受けていますが悪化することもなく 破裂することもなくたけ し, て経過していますさんがいてくださる安心感で、破裂するかもと思う不安も全くありません。今年に入って2月に、息子のことで心配事があり、どうしてよいかわからず、たけしさんに息子と一緒にセッションをしていただきました。息子は 何なのかわからずに受けたのですが息子の表情はセッションの後から明るくなりましたたけしさんに「お母さんが笑っていれば大丈夫、心配ないからね」と言っていただき安心して息子と向き合うことができました今では息子も笑顔が増えて自分の主張を言えるようになり表情も明るくなりました 今は以前にも増してかわいいと思います。毎日の生活の中で、笑顔と人の気持ちを明るくするような言葉や行動を心がけて過ごすことで、楽しいと思えることが多くなっていることを感じています。たけしさんとお会いすることができて、笑顔で楽しく過ごすことの大切さと、 笑顔で過ごせることの幸せを感じていますたけしさん、たけし軍団の皆様いつもありがとうございますこれからもよろしくお願いいたします